キンプリヘイヤ、絶対言ってはいけないタブーを口走りファンアビ共感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。11月9日から公開されているキング、リンチェプリンスヒーローのよう主演の映画ウイラブブ、がヒットを飛ばしている。 同映画は公開4週目に入った現在も客入りが好調だという。ウイラ、ブは工業収入ランキング初登場3位と順調な滑り出しとなりました。その後もファンタスチックビーストやベノム大ブームを巻き起こしているボヘミアン・ラプソリなど人気海外映画が上位を占める中、公開3週目でも6位に止まっており、根強い人気を見せています。 映画ライター。そんな平野は10日、都内で行われたウィラブの舞台挨拶に参加。同作品は恋愛映画ということで、初恋の味についての質問が飛んだのだが、他の出演者が皆、イチゴと答える中、平野だけは蜂蜜と馬顔で回答。この何気ないコメントが、ジャニーズファンを大激怒させているという。 平野といえば、映画ハニーで共演したタイラユナとの交際が疑われています。決定的な写真こそないものの、二人はそれぞれ雑誌のインタビューやインスタグラムで匂わせ行為と疑われる私物やコメントを発信し、何度も物議を醸してきました。そんな中での蜂蜜発言ですから、金プリファンの多くは初恋イコール蜂蜜イコール映画、 ハニーの平イラユナと連想。SNS でも、イナが大でも浮かぶんだよ。これだけ騒がれてるんだから配慮が欲しかった。蜂蜜だけは言っちゃダメでしょ。喧嘩売ってんのお願い紫輝くん目を覚まして。簡単ふ、と浴び共感となっています芸能記者。定期的に匂わせ疑惑が発生する平野と平。